あんたは強いあんたは負けない将来の夢はホカを越す仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだなると、俺はお前とも戦いたいサスケくん連れ戻してお前は一体 なんなんだ賢いってのはそういうことなら俺は一生バカでいいお前を弟子にしてよかったわいなんで俺にそこまでこだわる仲間を忘れるなあなたを愛してる なる と, 一緒に立とう君まっすぐ自分の言葉は曲げない私もそれが人道だから。 だお前らが欲しいのはこいつの体のはずこの左目の回収が済んだらこんなもの捨ててやるよ左目を渡せばマダラがさらに厄介になるならそんなことさせるはずないだろうかかしヤツはクロゼスという名前以外実はほとんど情報が手に入っていません ただオビトとマダラの配下としていろいろと暗躍していたようですだがここに来てオビトを裏切ったええつまりヤは元からマダラしか主と認めていなかったのでしょう加賀カカ先生さくら一体どうなるとナルトの中のキュービが抜き取られて 四代目様あなたの…俺の九尾を与えれば、ナルトは助かるんだねはい大丈夫。すぐに助けてあげるよ。甘いな…<笑>その… 奪われてしまっこれ<笑>でナルトは死ぬすなわち戦争も終わりだあとは俺の時間だマダラ様遅いぞクロゼツこちらから出向いてやった あの姿ははい。オビトと同じように陸道の力を手に入れたようですね。すみません。ですが、こいつらからキュービを奪っておきました。<笑>いいだろう。左目と合わせてこっちに持ってこい。やめておけ。まだら様がいる限り。 お前らは何も…<笑>貴様、マザーマザーマザーマザーマザーマザーマザーマザーマザーマザーマザーマザあマザーマザー 俺にここに来て一体何の話をするんだあんたにとって俺は何だ<笑>今さ今更くだらないことをお前は俺にとって他でもないマダラだこの世界を否定する存在がマダラその思想を胸に行動し無限つくよみの計画を狙う者は全てマダラでしかない お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだったこの世界を救った救世主としてなお前も理解したはずだ陸道仙人が示したこの世界は失敗した陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎんチャクラは争いを生みまやかしの希望を生むだけだった 俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実があるこの現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられているだからだ俺は新たな世界を作る無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ最後にして最強のチャクラを持つこの俺が導く そしてお前は俺そのものだ。小人ではない。こっち来い。まだだよ。今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。 おかげってのはいて定の我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだだから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい 俺はもうあんたにまたがれることもない己の名を語らせ他人にすべてを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる俺はあんたじゃない俺はそう今の俺はほかを語りたかったもう分かっただろ お前はウチハオビトだこれはいただくルカカシナルトを時空イハ運べそういうことか。 俺もなぜうかつに飛ぼうとすればその隙を狙われるか何を企らんでいるかと思えばまさか俺の中の美獣を狙っていたとはなナルトを助けるつもりかだが俺から引き抜けたのは一尾と八尾の切れ端だけ そして今のお前では時空間には飛ぶことはできんこの俺がいるからな結局お前は何もなすことはできない今のお前は無力な忍びに過ぎん俺一人だったらなかつてあんたが教えてくれたはずだシャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな 2つのシャリンガンが揃った俺たちは強いそれこそ片目のリンネガンしかないあんたよりもな目的はシンプルだ俺がナルトのもとへ飛ぶ時間を稼ぐそれだけだわかったそれでナルトは助かるなあ任せておけそして今回は俺がメイン ここからは俺がメインで行くお前はバックアップだカカシ久方ぶりのツーマンセルだなしくじるなよオビト行くぞすべん me こもただであんたに返すとうかわ<笑>、まあ、<笑><笑><笑>らず。<笑> のび太お前も陸道の世界が失敗していると分かっているいい陸道の広めたチャンネは本来つなぐ力の まま返すよ。 行走 参戦カカシーン<笑>かかオビト今回ばかりはいい時に来てくれたよガイなんとか間に合ったななぜだ あの速度なら飛べなかったはずそうか二つのカムイを使って倍のスピードで飛ばしたわけか考えたな畑かかしあとは頼んだぞおイト<笑>大丈夫だ。 俺がナルトを助けてやる信用できるの俺は昔からまっすぐ歩けなくてねだがやっとたどり着いた 大が来てくれたのかでカカシオナルトはどこだここで戦っているんだろうナルトは今別の場所で治療を受けているあとはナルトたちが戻るまで二人でできる限り時間稼ぎをする否かいや一人でいいここからはこの青き猛獣が引き受ける異性の良さを認めてやる それだけだな<笑><笑><笑><笑>しかし、たった一人で七に踏み込むとは七であろうが、そこに道があるだろどこまでもガラス、そこそれがバイガそこにガラこにガラこにだ<笑>面白い よし<音楽> お前程度の体術機械ならば戦乱の時代に5万足だしょうせお前は古い世界の古い仕事だ。拳もも石も全てのぬるこいつ俺の体術を受けては平然だよし でも気づいていてるのだ ろ, ろ戦車ルトーこつまらんぞまだまだ。 なるほど少しは意地を見せたく 目覚めよ。お前はまだ眠るべき存在ではない。選択せよ。己の道を。そして、再び歩むのだ。 強さはなかなかなのんーい う<笑>もう終わりか<笑> い, かい大丈夫ですリー君かよかった間一発だったね多少は踊れたようだが俺には通じなかったな さてこれからどうするさすがにもう手も足も出ないか<笑>今の俺で手も足も出ないのなら次の俺で戦えばいいそれだけだどういうことだこの葉の青き猛獣は終わり赤き猛獣となる時が来たようだ ガイ先生まさか指紋をだ、だめだよそれは誰もそんなこと望んじゃいないあれは君の命を引き換えにいいえ俺が望んでいるんですガイ先生ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか<笑>お前はもう見せてくれたからなえたとえ忍術や現実は使えなくても 立派な忍者になれることを証明したいんですか。か<笑>まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だから、お前も自分の道を信じて、突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。ガイ先生、認めてください今こそ 自分の人道を貫き守り通す時この強き体は母からもらった青春の炎は父からもらった敗北の悔しさは友からもらったそして己の人道を守ることの大切さはお前からもらった 満足だあとはそれを最後まで守り通すリーオ俺の背を見ておけそれがお前にかつ最後の修行だおっせしょうこりもなく えよ今こそ自分の大切なものを死んでも守り抜くとけ第八大八嶋八本遁甲の陣面白い りる口がかかる新へとつなげす燃えるん。<笑> 柱以来だぞここからワクワクするのは俺を追い詰めるのかそれともお前の命が尽きるのが好かさお前にとってはこれが最後の戦いだこの拳の震えがこなしを存分に楽しむがいい<笑> いいぞ も, っと踊れもうあれで君をつかまえ 耐え切ったぞこの勝負、俺の勝ちだ。<笑><笑><笑>なんだ、この感じは。<笑>これがガイの最後の技だ。 よく見ると指紋を開いたにもかかわらず体の損傷が進行していない生きているガイは死んでいないこれならまだ本当ですかリク急いでガイを医療班のところへ誰かがガイを助けた 誰がこの俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはないだからこそお前の存在は容易に気づくことができた何度も何度も貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む 渦巻鳴門